五末期長く続いた漢王朝はその終焉を迎えようとしていた邪教の跋扈、宦官の戦争逆進の暴衛あまたの採火が天下を覆うこれを正すべく各地に英雄たちが立つ孫権あざ名を文代兵法家孫氏を祖に持つ彼もその一人である。 孫権は逆進董卓託中罰に際し洛陽であるものを手に入れた天下を滑る者 の, の証し伝国の玉児であるしかし明俗炎紹がこれを知り孫権は追われることとなる孫権は炎紹と反目する炎術を頼りその野心の手から逃れた炎術は肥後の代価として 常陽の流氷攻撃を孫権に命じる孫権の子である孫策、孫権孫将校そして副臣関東後頭の虎孫権の軍がその武勇で運命を切り開く 風邪でボキッとこや、少々縁起が悪いなと思う<笑><笑>細かいことを気にする奴だ戦場でのお前とは別人だな心配いられえぜ風がどう吹こうと俺たちはそれに負けない勢いで突っ走ればいいな天。ええ、今は我ら烈風となって流氷を撃つのみ大丈夫よ お父様も、兄様たちも、みんなも強いんだから、はあ、あ皆様が、そうおっしゃるのなら、うん、お前の働きにも期待しているぞ、カント本家の虎たちよ、の草が優勝に見舞ってやれ まずは厳選の敵将兵を叩く。皆、気を抜くなよ。将校は俺についてこい。龍を突破するぞ。こんなところでは死ねん。決定するもう。どうせまつぼすぎるわ。 これじゃ私の力を見せられないじゃないハハ<笑>ジャジャうまめだが俺自身かけるものを抑えられんのだ<笑>一人でのこのこ現れるとは<笑>後悔しても遅いぞ田舎武者の軍など恐るるに足りん守りを固め迎撃に専念せよ<笑> ども、突撃せよ規制を上げて攻めかかるのだよし次は錠用場を包囲する周囲の砦を制圧せよ包囲が完了次第。い用場を強襲する逃亡前の敵を押し出すぞ の練り直しだ我を敵に倒せっを隠してやがったが だ, だ。続いて対処すんだ親父は強いそして今玉地だって持ってるなら天下を取ってもおかしくねえ<笑> なんで親父はそうしないんだよ白夜宗平が俺の天下を守るのを迎えた独自を掲げどうもとて乱世を制するだが我ら僧侶は官室に仕える分そのような道を行ってよいのかよし僕やったぞ将校 と一人でノコノコ現れるとは後悔しても遅いぞ。 すいません関東たちは乗用場の内部を強襲せよ準備を急げよしここは俺の見せ場だな城に乗り込んで敵を慌てさせてやるさすが目立ってらっしゃる の, このじゃやられちまう 様を晒すこわしは成功したか。<笑> やっぱり今日の風は。 てくれるな父<笑>まさかこんなものに命を救われようとはな。落陽で拾った玉児ですか。しかし勝ちに浮かれて増評の矢を受けるとは俺も衰えたか。さく 本文は今ここで死んだこれより尊敬はお前が束ねえちょ何言ってんだ親父明日を開くのは若き者の役目だ思うままにかけてみようさく高頭のトラたちは 流氷を常用から追うことに成功したこの時孫権は若い世代の勇日を確信長子孫作に家督を譲る戸惑う孫作しかし孫権はその大気たるを見定めていた6年前領州で遍将寛水らが放棄朝廷は董卓にその鎮圧を命じる。 ししかし卓はこれに苦戦朝廷は孫権に唐賢の支援を要請したここで功を挙げれば朝廷にも孫家の武勇が認められる孫権は要請を快諾すると自身の子らを連れて軍を進めた高頭の虎孫権勇猛にして快活なる長子孫策 そこ知れぬ大気を秘める獅子孫賢そしてマナ娘孫将校今を遡ること6年前虎の親子は領収をかけた休養期孫将校いざ出陣なんてね 親父こいさは何なんだ俺たちはあのトータクなんてやつを手伝うのかよあいつ自分の兵を出しぶってんだぜ戦う気なんてこれっぽっちもあれしね<笑><笑>そう言うな領衆の言う「変将・漢水」を退けるそれは落葉から命じられたことだなるほど落葉 つまりは帝の命と同じことなのですね。うん、剣の言う通りだ。故に我ら間質の部門として戦うのみ。ちなんだ。親父も剣も堅苦しいぜ。ああ、いい。董卓のことは忘れるぜ。俺たちはただ戦って、そして勝つだけだ。 <笑>それでいいサクそれこそが我らの本分だからなさあ行くとしよう尊家の部領州に刻んでやるのだ我々は三方から敵を攻み立てる孫後の戦領州の武人たちに見せてやろう 手は左勝負は右の敵に当たれ策は上と中央の敵を叩くこれが戦場かよし私も頑張らなくてゃ私がお守りいたしますですがあまり無茶はなさいませんよ と少しで押し切れたというのにこのイノシシ武者が出しゃばりよって第二陣進軍を開始せよ戦力を正面に集中させて突破するぞ力を一点に集中させてきた<笑>正面からの力ですがこちらが不利となるな。 よし、俺とサル敵の攻めを受け止めるその間にケンと将校は敵の裏へ回り込むダメだどうしようもねえ 敵も少しは兵法を知るようだな。しかし、それ式で俺たちは崩せんぞ。崖の上下より洞窟へ入り、敵を迎え撃つ。じゃあ、俺たちが崖上から洞窟に入るな。いや入れてくぞ。郊外。おーよ。関東尊家の部たっぷり味わわせてやるわ。 さて、やるとするかおいなるべく派手に戦わせてくれさあこの高校服の相手を命知らずからかかってこいや<音楽>その首もらい受ける なんというプヨ敵将ち取った<笑> 人へ突撃だ西洋武所の力今こそ示す時我らもバチョウ達に続け敵が一斉にこちらに向かってきておるぞファスタとわしを守りに来いのか何を発 もうなんてあっ、ま、た感んじの人もね。 でも、ね、手加減はしないわよよしここらでよかろう一度身を潜めるぞ関東いい働きだ普段は目立たぬお前も戦場では頼もしいなどんどん、ありがとうございますだけどやっぱり俺普段、目立ちませんか素晴らしいご活躍お見事です がを う, うにもなら打ち取ったに逆らわし逆者殺するのだ全軍敵本陣へ進める 行くしかない時もある 勝利から6年孫家の若者たちはたくましく成長した故に今孫権は時代を開く若き虎へとその道を託す家督を継いだ孫作は勝利の法とともに演術の元へ帰還するしかし演術は功をねぎらいもせず5年もの間孫作を飼い殺しにした。 そのまま演術のもとにいては虎の牙が抜け落ちる危惧した孫作は伝国の玉璽と引き換えに身の自由を演術に要求演術は2つ返事でこれを承諾孫作は自らの戦いへと踏み出すまずは本拠を得るため不祖伝来の地五軍を清算孫作と その友周囲は自分たちのの時代の到来にたぎるそれを見つめる孫権と縮小郊外も若き虎を支えんとたける江東五軍に熱き虎たちの方向がとどろこうとしていた。 勝利の調べを奏でん悪いな、周遊。俺たちの戦、こんなところからになるとはな。いや、孫作、私はむしろ嬉しく思う。孫賢殿の地盤を継ぐのではない。君と私とで。 一から天下に乗り出すのだから<笑>ありがとうよやっぱお前がいてくれると頼もしいぜさあまずは寄ってた土を得ようそしてそれはやはりここ五軍であるべきだ ああここは俺たち孫家ゆかりの地だ今は他のやつらが活挙してるけどなそれらを倒し孫家の名を轟かせる五軍の民は喜んで君を迎えるだろうだなやることは分かってるんだあとは突っ走るだけだぜ 剣や関東達もすぐに来てくれるさあ始めようぜ俺たちの戦いは松陵城の敵はこもって出てこないか拠点を落とし揺さぶりをかけるとしようわしは兵糧庫を落としに行こう地味な役目は若者には退屈だろうからのう 敵はまだ防備を固めきっていない迅速な攻めが強策だろうおう剥がせとか巨弁ぐらい速攻で落としてやるぜ君がいれば何も案ずることはなさそうだ 太子は勇猛な奴を出さないなぜ大師寺… 大気をという私に恥をかかせる気かお前が大事かさあと楽しもうぜ大 このご恩はさくに手を返ししますぞこ こ, だで こ, こ, ここは一度引き体勢を立て直たねば大志事勝手に出たのに巻きここだ正しく待機しておればよいもの<音声> あ, あ, あの大志事ってやここ だ, <音声>ここだ に操を止めるるのだ出陣する開門せよよし敵をおびき出すことに成功したな朔勇と節英を倒し松陵城を確保せよこれで松陵城は我が軍のものとなった次は竜洋のいる本陣を目指すとしよう はっこより先へは行かせぬヤらを耐えこなせば鬼笑われる勝手に出て無様に負けるなど許可のだ はお前のようなショート共に戦えればないや今は敵同士次こそは勝ってみせる <ス><ス><ス>なだね、これで敵の士気も下がろうて。 さてわしらは裏から敵本陣を目指すかのうはぁはらえた孫さんとのこの部屋で殿は立派になられた皆殿の戦ぶりに引きつけられたお ならばその露骨の役目逃亡不ず命すらも惜しくはありませんぞかかってね今のお前たちは黒のネズミよなんとか大使城を退けてさあ敵本陣へ向かうとしようこれが最後だ 貴様 俺は竜王様を裏切るのか、うん、何度も話しに行かねえあんたたちの仲間にしてくれ潔く負けを認め引く年をかけるいずれお前とは共に戦いたいもの だ, ここだた手門が開いたかいざ の元へここだここだやりましたな孫作殿。 武人として男として堂々とありたいのだゆえに今日からのこの命孫作殿に預けるのだ<笑>ありがとうよ大志ちん 見よ孫作これが君の血そして君の将兵だああようやく実感が湧いてきたぜ俺は立ったんだな孫家の長として 今天下は乱れちまってる。正直この先どうなるかわかんねえけどいやだから俺はお前たちと一緒にやれるところまでやってみて行くぜ強盗軍に尊敬あり俺たちは孫だ 孫作と彼と共に戦う将兵らは瞬く間に後頭5軍を制圧孫悟の名は軍友割拠の世に広く知られるに至ったその後孫作は劉備らと共闘し皇帝を戦勝した演術を討つ破竹の勢いで進む孫作を人は誰からともなくこう呼んだ「昭和王」。 いにしえの英雄覇王光雨にちなんだ名であったそれから4年中原に力を得た曹操が北のと対立両者は関東の地で大規模な決戦を始めようとしていた今こそ後期孫作は曹操の背後をつくべく立ち上がる帝を救い中原に地を得れば 孫悟の勢いを遮るものはない夕日の機会を前に孫策、周遊孫謙集大の意気も高まるしかしそこには不吉なる影が忍び寄っていた まったか今夜は肉なしたぜ、シーユってあれシーユおい、ケンシュートどこへ行っちまったんだ孫策んゴ軍を制し、ショハ王ハなどとおごるか。 皇かそれと誰だじいさんうり返えるがいい力でまかり通ったおのれの道を恨みの声怒りの炎渦となっていよう貴様はそれらに飲まれここで果てるのだおいなんだよお前さっきから つまな孫作何者かの前橋にあっていたようだ俺んとこにも来たぜよくわかんねえけどとにかく今はここを抜けるぜ妙な霧が立ち込めている機体は悪いが急いで森を抜けねばこの者らはここを守る孫作 君を狙ってきたのは巨構なのああ俺は相当恨まれてたみてだなうや巨匠の上に妙な小さなおかあいつ新しな術を使ってきたぜなんだこの君を操るヤこらはお前したってのが現影兵を操る者がいるはずだ そ の, ものを倒さねばきりがあるまいいいぜその調子だ幻影兵は消えたようだ急いでこの森を脱出しよう一体この森はどうしたというのか何かこの怪しい気配に満ちているか ああ頼みにしているぞ集大矢が降ってきやった死で事を抜けねえとな封じならば指揮する生涯のはず見つけ出して倒しこの矢を止めよう 何だ 貴様の道はやがてのうすると、スつかる分かるかはたりのが並び立てばランスはそれだけ深まるのだ。 なら俺が他のヤツら全部ぶっ飛ばしてるぜ愚か者めきつあとは頼んだよかろうヒョコ乱世を憎むその願いこの 曹操、うん、の, の兵だこの状態で。 走軍などと戦えるはずもない今は孫作の治療が最優先急ぎこの地を脱する私と集隊で曹操軍の目を引きつける周囲は兄上を連れて感動を抜けよすまない周隊孫賢殿を頼むおめえたちやっ 出橋を渡り正面から敵に当たろう集大羽生へのために力を貸してほしい承知しなしな何が<ス>この先へは行かせねえんだわ<ス>これでは先へ行けぬ。 敵を倒し羽ばしを下ろされきれい立っておきたかったなどこまでも正義しがみつかんとするか愚かなことよ。 おお大したものよ。よかろうならば今しばらくあがいてみうがいい。 落とせるの。さあ、南へ向かうぞ。拠点を落とし、敵の目を引きつけるのだ。今の息子でもこ様に必要とされてるんだな。アリィが今日の勝負はここまでだ。<笑> 確か感動の上は見通しが悪かったそこに敵が潜んでいたら兄上が危ないならばここは派手に暴れるぞ気を済めて私に引きつけねばやるな大したもんだぜよし集大その調子で済むのだ 一人でのここ現れ何という強さここは引く感動を抜ければここを脱出できるそれまで耐えてくれ孫策。ああこれぐらいなんてことねえぜ そ う, <笑>うだなお前がいてくれるなら私は安心して戦えるやっぱりここに来たかこれの勘今日も冴えてんぜ<笑>これで。 敵の奇襲は防げたか兄上がご無事であれば良いがいや悩んでいても仕方がない私の力で兄上をお救いする 昭和王を尊作神妙にせよあと少しかどうん てくれたんだ待っていたよ<笑>あと少しだというのに。 窮地は出 し, たなしかし虚構なしあの男がそうそうと通じていたとはな孫<笑>作殿のうちの春になるとふざけよって兄へ売るようなまねをし絡のまじないしまで用いるとはウキツとか言ってたな。 くそまじないもバカにならねえなケン親父は俺に尊敬を託してくれた今度は俺がお前に尊を託す番だ何を言うのです兄上<笑>任せたぜ <ス>ああ孫策作を襲ったのは曹操と通じた虚構の一味であった孫吾の将来はこれを退けるも戦での傷がもとで孫作が倒れるこれを受け孫作に工事を託された孫権は周囲と協議孫作の命を最優先とし 巨匠への信仰を断念したこの異変を聞いた孫作の妻大京は夫の身を案じ軍営へと急行しかし孫作は原因不明の病に付し生死の境をさまよっていた周囲はこれを先の戦に現れた同志右吉の呪術によると判断そのまじないを断つべく ウキツが住まう幽郷へと足を踏み入れる幻惑の地に向かう周遊孫賢大郷太志寺孫作を失いたくない彼らの思いは一つであった孫悟の治癒が怪異なる敵に挑む 私戦います姉上孫作の容体は変わりませんもうずっとうなされてばかりでき吉という名を呼んでいましたものすごく苦しそうな怖い声でやはり あれはただの傷ではなさそうですおそらくはウキツなる同士のまじないまじないそんないえむしろ希望がありますまじないならば術者を撃てば消えるかとそのウキツという人を撃てばわかりました私もご一緒しますなりません どのような危険があるかご一緒しますまったく似た者夫婦ですね一度言い出したら決して引かない分かりました共に行きましょうしかしくれぐれもお気をつけてうきつなる同志を討ち孫作へのまじないを断つ全軍城内へ進軍せよ 何やら怪しげな霧が。 すめなんだかあたりが白くなってきたなうち つ, つ我々の到来をよくしていんだが構うことはないこのまま進もう昭和王のともがらよ猿がよいあの男はこのまま果てるのがよむためだぞ 奴の容器はまだある手分けしてウキツを探すとしようお見事な戦ぶりです の兵たつかお前たちの痛みもではないが我が力の源であるスボ壊すとこれでは奴にかけた術が弱まってしまう<笑>命を落として我が元へ来るかよかろう 死ぬがいい。 長年磨いてきたどうしようもねえ ではないまやかしなど打ち砕いてくれん大きな野心は大きな犠牲を伴うあの男のせいは万人の災いとなるのだ。 着を待つとしようやはり引かぬかならばウムラにはここで死んでもらおうおお救援とはありがたい この恩義には囲碁の閃光で報いましょう ばかり孫策のまじないを解くた本体を倒さねばようお前らそう無理すんじゃねえぜ俺はもう天下を取るのはやめたんだ ならば不れの炎でウノラを焼き尽くすまで<笑> サブラネバー 姿をお見せしてしまいましたご助力感謝いたします そうまでして、あの勝敗を生かしたいか？あの力は騒乱を糧とし、いずれ天下を黙れ。貴様の妄言など知るか、私たちは兄上が必要なのだ。<笑>うぬらもそうやって乱世を深める。愚か者か。うん これもまやかしというのかだが、やつが放っていたマガマガしい気配は消えた。なるほど。やつの存在そのものがマジナイだったということか。なら、それが消えたことで、孫作も救われるだろう。さあ、みんな孫作のもとへ帰ろう。 かけちまったな本当ですでもよかった<笑><笑>兄上これからはまた兄上のもとで戦えるのですねいやバリまだ体に力が入らないそれに俺は後を頼んだって言ったろケンですがバリな もう少し寝かせてくれシーン剣を頼んだぜやるしかあるまい。